の名においてここに皇太子婦の解説を宣言するこれより帝国はこの俺が統治するこの旗のもとに集い新たな歴史を刻もうとさあ日本よ戦争を始めようかここに挑まれるという話です ということはロンデルかあの者は帝国の英雄だ丁重にお迎えしろ心得ております講和派議員を軟禁しているのはいかなるご所存かお聞かせ願いたい連中は日本から金品を受け取ったと言っているのバカな何を根拠にそんなお前には日本との交渉を取り持ってもらわねばならぬ。ただし敗北主義にとらわれることなく勝利のための工夫を凝らした後で。 をさせたたのは間違いだった元上官のご厚意には感謝の言葉もありませんこちらはミモザ魔導士にして大賢者このロンデルの長老の一人ねそれよりあなたたち門の向こうに行ったんですどんなところだった<笑>そうね街並みは清潔だったわよ特に書店は素晴らしかったあらゆる分野の書籍が集められ庶民でも手の届く価格で売られていた あらら、本が安くなるなんて素敵ねそんなのダメよ絶対ダメああ来月の食費がいや違うたいのをしたら追い出されるのに心配いらない値が下がると言っても今日明日ではないこれはいずれの話いいこう見えてもこの子は鉱物の専門家なの資源調査のお手伝いができると思うわそれはぜひお願いしますはい 私なんかでよければ伊丹さんんってどんな人伊丹<笑>幼子編の士官エルデ王国のケールお父さん大丈夫<笑>あらら<笑>違うもう一人じゃない伊丹は私と三通の儀を終えている<笑>いつの間に三通の儀って何なんだつまり結婚しましたって宣言したようなものね身に覚えがないぞ宿舎リサ旅館 確かにヨ<笑>あにわた私にはなにもしなかった他の女は出当たり次第どういうことかしらオルペジオおしまのあしのために必要なことなのよ<笑><笑><笑> をを殺さなないいこことと顔に傷をつけないことそれでは<笑>始めるおーおー<笑>あの二人を追ってるの うんう っ, うう っ, うっ<ス>遠竜の首って何それがレレイと何の関係があるのあなたの妹君は、こちらにおわす皆様と協力して、えんを打ち果たされた。要するに、レレイに嫉妬してるってわけか。その誰かさんは、は笛吹き男 は, はい。今回雇われた資格の一人で。頼まれなくても、レレイは守るさ<ス>。それでこそ緑の人。<ス>とりあえず、逃げろ